こんにちは G です私 20.04 部分2までを使い続けています満足はしてるんだけど2023年までこのままというのはちょっとねでも部分 220.10 グルービーゴリラはラズパイにはうまく最適化されてない機能があってどうも好きになれないんです だけどこのシリーズからは SSD ブートがサポートされてる。Mate でも SSD 化をいろいろ試してるんですが安定動作する状況ではありません。考えてみればゴリラ自身というより Gnome デスクトップが問題なんでゴリラに Mate デスクトップを入れてみたところ結構納得しました。 そこで今回はその手順と細かな設定についてご紹介します。どうせなら SSD 起動を前提にしたいと思いますので、最初にバージンのゴリラを作成します。ラズベリーパイイメージャーを起動して、Ubuntu 20.10 デスクトップ。これがゴリラですが、SD に焼きます。SD は 16ギガあれば十分で、作業用なので遅いものでも構いません。終わったら SD をラズパイで起動して初期設定です。日本語を選んで、キーボードはジャパニーズに。ロケールは東京で、ユーザー名とパスワードを入力します。 インストールは少し時間がかかります。気長にお待ちください。システムアップデートまたはターミナルで最新の状態にしてください。これも時間がかかりますので、待ってる間コーヒーでもどうぞ。 これでゴリラの準備は完了です。続いて Mac での作業ですが、ゴリラの SD をカードリーダーに挿して、以前の動画でご紹介したバックアップツール、Apple Pie Baker を起動して SD をイメージファイルに変換します。Apple Pie Baker は画面の URL からダウンロードできます。本当は、 エッチャーでこの作業ができればいいんですが UI はあるようなんですが動作できません DD コピーでもいいんですがご紹介しづらいので GUI で操作できる Apple Pie Baker ーーにしました出来上がったイメージファイルを今度はエッチャーを使って SSD に焼きますエッチャーは画面の URL からダウンロードできます これで SSD ブートのゴリラができましたので、ラズパイに接続して起動します。画面は SSD ブートの様子です。私自身は未経験ですが、SSD によってうまく起動できないものがあるそうです。ラズパイは USB の電力供給量が小さいので、セルフパワーハブ経由で SSD を試してはいかがでしょう その場合、USB3 は必須ではなく、USB2 ハブでも構いません。どのみちデータ転送速度はそんなに出ないので、早速、マテデスクトップのインストールを行います。実はとても簡単なんです。ターミナルを起動して、画面のようにタイプします。 インストールには私の環境では12分程度かかりました。途中でディスプレイマネージャーの選択画面が表示されます。待てには LightDM を選択します。待ってる間によもやま話を一つ。SSD、どれがいいかわからない方への情報です。 ラズパイ限定の話ですが、外付け SSD か内蔵 SSD をケースに入れて使うかの2択です。M2 はもったいないので対象外。SATA ケーブル接続もおすすめできません。SSD 本体はクルーシャル、トランセンド、サンディスクなら間違いないです。 市販ケースの多くは何らかの問題があって10台以上買った経験からすると U グリーンがベストです理由はコネクターとケーブルが唯一まともなので少し割高ですがコスパがいい比較については USB 3.0 と 3.1 大差ないです Amazon で SSD と検索すると大量の情報があります。以上、SSD ケースコレクターの G でした。再起動後、待てのログイン画面が表示されます。ウィンドウの上のユーザー名をクリックします。右上に見慣れないボタンがあります。ここではデスクトップを選択できます。ちょっと見づらいですが、 一番上がマテ二番目はゴリラのデスクトップです下のウェイランドは現行の XWindow サーバーの進化型です今後これにするかもそん時はよろしくと試せるようになっていますちゃちゃっと基本的な設定を行いましょう まずはコントロールセンターでの設定。外観をクリックしてダークテーマにしましょう。マテてトゥイークをクリックしてパネルからドックを有効に。20.04 からはずいぶん簡素化されてますね。次はサウンドをクリック。ハードウェアタブでデバイスを選んで スピーカーのテストをクリックフロント・レフト 音が出ない方のデバイスのプロファイルをオフにします。最後は言語サポートをクリックしてインストールボタンをクリック。インストールには少し時間がかかります。今回は IM でイテ t e x が選べるようですね。 効果はともかく選んでおきましょう。次はターミナルを使います。ソフトウェアブティックやウェルカムがないので入れてみましょう。画面のようにタイプしてください。 今度はコーディックを入れましょう例によって画面のようにタイプしてください途中でライセンス承諾の表示が出ますのではいを選びますインストール中エラーが出ますがフォントなので構いません無視してください ファイテックスモズクは問題ないけど、その確認作業で不要なファイルがあることが分かりましたので、オートリムーブで削除します。あーなんかブートローダーもアップデートされてるみたいで、ラッキー。一度リスタートします。 再起動でウェルカムがちゃんと表示されてますね。従来通り f イテクス設定は壊れてます。書き換えて直します。画面のようにタイプしてください。これで日本語の設定も 大丈夫のようです。おおよその設定は終わったんで、目先を変えて CPU 温度計アプレットを入れてみましょう。メニューバーを右クリックでアットパネルを開いてテンプで検索して機器センサーのモニターを追加します。メニューバーのアイコンを右クリックで設定を選択。 更新時間は10秒にセンサータブでリ i v Sensors を開いて Temp1 のプロパティを開きます最小値を30から35に最大値は80から85にします最後は KajaShare のインストールですがせっかく入れた ソフトウェアブティックから試してみましょう。コントロールセンターのソフトウェアブティックでカジャシェアを検索。インストールすると再起動後からファイル共有が利用できるようになります。20.04 で SSD サポートは期待できないし、それならゴリラに待てデスクトップで カバーにつなげるのが現実的と考えました。その通りですが、最新バージョンでは遅いけれど Io エラーは解消しています。SD より遅いですが SSD 仕様は問題ありません。遅いですけど。来月には Ubuntu 21.04 ハースとヒッポーが公開予定です。 二週間ほど前からヒッポーのデイリービルとラズパイ版を毎日試しています。あと三週間ほどしかないんですが、現状は厳しい状況です。ご覧いただいているのは3月19日版の様子ですが、キーボードは受け付けず、ブラウザーも利用できません。ご覧いただき、 ありがとうございました。友人がスマホに買い替えたいので一緒にとのこと、スマホ本体が安いとあるサブブランドのお店に同行しました。若い女性スタッフがスマホデビューを親切にサポートしてくれました。購入後、 友人はハイになったのか、お店の女性スタッフにナンパを返し、食事に誘いました。もちろん鼻で笑われて玉砕。ああ、恥ずかしかった。おい、飯汚れよ。ではまた次回。